じゃあもう願い事3つまでね、うん、はいどうぞまず1つ目うんうんダイエットが成功しますようにうんそれ彼に言われてもなあなたが運動するかどうかの問題だしなそんなの願ってないでさほら運動してきなようんそれでは 二つ目の願願いいい事をどうぞお願いいたします何でも叶えちゃうはい、うん、うんうんうんなるほど恋人ができますようにそれはなあなたが出会うかどうかの問題だからな待ってれば来るってもんじゃないからね ちゃんと聞こえなかったからさ。 もう一回、お願いだよ願い事三 つ, つ, つ目、どうぞ願い事三つ目、言った願い事三つ目、聞くよないの、えー、謙虚だね はいじゃあ今日の願い事3つ叶えられるチャンスこれでおしまい。もし願い事叶えてほしいっていう人ねいたらねちゃんとねあの準備しておくように。